Lesson 14.Entanglement Revisited. そして、まずは、バイターパータイト・エンタングルメントを見てみましょう。これが2部の漁師もつれですね。2部というのは、それが2つのところには、えっと、エンタングルメントにしましょう。まず、漁師ネットワークの仕事は、これはもう何回も言ってると思うんですが、これの仕事がエンタングルメントを配ること。分散エンタングルメントを作ることは、それが目的ですね。 そして、例えば、これがネットワークの例としてみましょう。このノードが、この灰色の丸がノードなんで、このダッシュの線が物理層 の, のリンクなんですが、これの上には、例えば、この2つのキュービット2つのノードをエンタングルしたい場合にはどうすればいいでしょう。まあ、何回も言ってるんですが、これが、えっと、 それの間には経路を選ぶんですよね。で、その経路を使って、えっと、各リンク に, には、えっと、リ子シュモツリーを作って、そしてエンタングルメントスワッピングを作って、そしてそれが、えっと、エンドトゥエンドのエンタングルメントはできるようになりますよね。 すると、から、まあ、これが、えっ、ー、と、その後はこれを使う、使わないんですが、で、これが一回だけを漁師もつれを作る仕事なんですね。でそして、それが連続のに、には、仕事したい場合には、それが、まあ、何回も使わなければならないんですが、その一回目 の, のできた漁師状態としては、それが、と二分のエンタングルメントと呼びますね。それが二分の漁師もつれ、バイパータイエンタングルメント。 そして、そのネットワークの上ではたた、たとえ、いろんな会話をしたいかもしれないんですね。えっと、いくつかのノードが、えっと、同時には話したいかもしれないんですが、えっと複数のペアとしては使いたい。で、それをあの多重化とか の, の管理することが、それが、えっと、ネットワークプロトコルの責任とかですね。で、えっと、この場合には、これが、各コネクションとしては、それがどうやって、 品質を測定できるでしょう。それをどうやって評価できるのか。あのネットワークの運 営, 運営としては、それがといい量子 も, もつれをつ作られているかどうかはと、どうやって確認できるんでしょう。さて、それの品質 は, 品質は重要なんですが、例えばこれが量子もつれのエンタングルメント。エンタングルメンベースと QKT なんですが、量子もつれのと鍵配送なんですが、 えっ、ー、と、それが E91 のプロトコルだったんですよね。この場合には、アリスとボブ が, がエンタングルメントを作るんですが、イーブ の, の、えー、盗聴者 は, はいるかもしれないんですね。そうすると、まあ、それが、えー、完璧な状態じ ゃ, じゃなければ、アリスとボブ の, の相関 が, が完璧じゃないんですよね。まあ、それが当たり前と考えるんですけれども、それが ノイズとかにかけていると、その完璧な状態には作られてないんですよね。でそして、プロトコルの仕事は、それが、えっと、ノイズか、盗聴者か、それが、えっと、区別することは、それが重要です。で、それが、えっと、完璧じゃない場合にすると、EVE の方には、ちょっとだけデータを、情報を漏れることも、も、あるかもしれません。 それが重要なことなんですが、そうすると、その、とエンタングルメントの状態の品質 が, が強くなると、それが、えっと、漁師鍵配送の場合には、それが、その安全性は強くなります。そうすると、それが、えっと、何かの確認手法は必要なんですよね。まあ、それが、フィデリティだとかをよく使っていることなんですが、 これが、例えば、Psi の, の状態。それが作るつもりの状態。それ作りたい状態なんですか。r o が, が実際に作っている状態なんですね。そうすると、その Fidelity が、えっと、F Row Psi イ, イークール、Psi、えっと、には r o ウを挟むんですよね。でそれがと内積と外積 に, にするんで、これが、えっと、例えば、えっと リオシネットワークの場合だったら、例えば、ファイプラスを作りたい状態にすると、こういうふうに書きます。そして、これが、例を見てみましょう。例えば、あの理想的な状態なんですが、とローが、がファイプラスと、ファイプラスの外積。そして、それのフィデリティが、ファイと、ファ イ, ファイの内積の事情なので、それが1になるんですね。 そして、それが直行の状態もちょっと見てみましょう。例えば、ローがこういうふうに作っている場合には、になってしまったんですが、えっと、作りたかった状態はファイプラスなんですが、本当はローになってしまった場合には、それが、まあ、それの内積にかけると、これがゼロになるんですね。そして、これが、まあ、その状態がエンタングルされてたんですが、それが、えっと、セキュリティには使えるんですが、 フィデリティはゼロと計算してしまったんですよね。それが、まあ、我々は間違ってたかもしれないんですが、こういう場合にはフィデリティだけには、えっと、あの、役に立ってなかったんですね。そして、えっと、またはその相関を CHSH の不等式では見てみましょう。で、これが、えっと、状態を確認できるようになるんですが、と、 アラスが2つの規定を測定して、ボブは別の2つの規定で、ででえっと、量子もつれを測定するでしょう。そして、これが A と A1 と A2、これがアラス の, の測定の規定なんですが、それが X と Z と、ボブ の, のは、えっと、B1 と B2 の規定が、がまあ、こういう斜め の, の, のものなんですが、それが Z-X と Z plus X、w a t ル r r o 2。で、そうすると、まあ、 この期待値とかは計算して、こういう数式を計算すると、これが S が2以上になる場合には、それがエンタイングルメントありますとの証明になります。そして、これが、5プラスにはそれがどうなるんでしょうかね。これを計算して、まあ、こういうふうに計算して、 各絶対値、これが a1b1 A1,、a1b2、a2b2 が √2 になります。えっと、√2÷1、えっと、o t 2にな る, なるんで、えっと、a2b1 の場合だけはこれがマイナスになる。で、そうすると、えっと、足し算すると、この場合には s は0になってしまったんですね。<笑>まあ、それが、まあ、問題を行ったんですよね。えっと、何があったんでしょう じゃあ、えっ、ー、と、この数式の中には、えっ、ー、と、まあ、直すことは可能なんですが、それがこのプラスとこのマイナスを交換すること。そして、これが、このファイプラスの状態の S の計算の仕方は、えっ、ー、と、若干違うんですね。で、そうすると、とこの場合にすると、が、まあ、えっ、ー、と、水準の状態と完璧なピューステート だ, だったら、これが 2√2 になります。 そうすると、この、えっと、その、ベルフ等式の場合には、それが、が、エンタングルメントを確認できました。S は2以上だったら、ローが、が、エンタングルされているんですね。S イコール2ルート2それが maximally entangled、完璧に、完全状態な、完全には、えっと、両親持つればになっているんでしょうね。で、S は2以下だったら、それが、まあ、答えになってないんだね。 そして、えっと、これが、青 CHSH 不等式を選べなければならない。で、これが、あのまあ、ある、えっと、これは完璧なあの手法にはならないんですが、ある量子もつれの状態が、それが、が不等式には超えないこと も, もあるんですね。で、それが、えっと、2超えない場合。で、そしてそれがエンタングルメントあるんですけれども、我々はそれを見て、えっと、確認しようとしていると、その確認の失敗。